のです、えー、今回は周りというものを紹介します割といろんなメディアなんかでも紹介されているものなんですけども、まあ、要はガラスを溶かしてですね 水とか油にぽちゃんと落として、急冷して、このガラスの玉状に固めたものなんですね。えー、今、こう、えっと、容器の中に入ってたのが手で取り出したんですけど、たまにこう引っかかったりなんかして、パチンと割れたりして怖いんですけども、こんなようなになります、あ。確かに涙型になってますよね。涙、涙型に見えると思うんですけど、ちょっと近づけてみるとこんな感じですね。 ちょっとこうおたまじゃくしっていうかこう先っぽがこう先っぽが頭が丸くて尻尾みたいなものが残ってるのがわかりますかね尻尾みたいなですねはい、では今日はですねこのオランダの涙のまあ簡単な作りとまあ作り方を中心に説明したいな操作手順としては非常にシンプルでこのトーチバーナーですね トーチバーナーとあとま内、あ、室のガラス、ねまあ、加熱してこう温まってきて、えー、こう溶け出してですね滴のようになった状態で下でこうキャッチするんですけどま あ, あのよく水なんかでねあのキャッチするのを紹介さててるんですけど結構あのま あ, あの熱の伝わり方の関係で割れることが多いので。 これ食用油なんですけどこれ使うと割と成功率が高いので油を使った例を紹介したいと思いますシンプルにこれ加熱して下に滴下するだけですね かなり熱くなりくるのでで注意が必要ですこれガラス管を使ってるんですけども中空洞なのでねその分熱が伝わりやすいというか割と溶けやすいのでガラス管を使っていますもちろんね暖湿であればねガラス棒でも問題ありませんけども、ね。 うまく下の油のところに落ちればいいんですけどはい、はい 出来上がった作れ作ったた作作れのこののオランダの涙ですねこれがいかに強いかかたいかっていうねいかに強くて硬いかっていうねことを示す演じなんですけどえこの金賞ですね金太鼓にこう乗っけてですねこれハンマーで叩くんですけど。 まあ、あんまりいい演じンンじゃなくて、えー、これでハンマーでこう叩いてもですねこれ割れないっていうのを示すんですけど硬いなと、ね、たまにですねこっち側の方端っこの方に当たると割れちゃったりするのであの万が一こう飛び散らないようにですね布とか紙で押さえてまああんまり頑張らずにですね硬いなっていうのを示すっていうこんな感じですね ガツンってガンってやって見せたいんですけどわ割れにくいと硬い と, じゃこのえっとこのお玉じゃくしですね涙型のガラスなんですけど硬いんですけれどもある方法を取るとですね簡単にこう割れてしまうと破裂してしまうとねこの尻尾の部分ですねこの 歪みを保ったままです、ね、こう歪みがこっち側の方に尻尾の方にこう残っているのでそっちの方尻尾の方をカットするとパチンとやるとですねあの簡単にこう割れてしまうとで粉々に砕けて、えー、粉になるもんですからそんなに危なくないんですけどもでも目に入ったりすると危険なのであの袋に包んだりとかですねそういう安全な配慮をするわけですけども。 まあ、袋にくるん で, です、ね、粉々になるのを見せるのも一つの手なんですけどこの水中 で, です、ね、このペンチでこの尻尾の部分をカットして、えっと、破裂させるというのもよくやられている実験です。まあ、水のの中なでで安全だということですねしかもこの破裂の威力が結構強くてです、ね、たまにこのビーカーこの側面に当てるとです、ね、割れたりするんですね。 このビーカーの使い古しの、えっと、普通の事件で使えないちょっと汚れてちょっと破損してて危ないビーカーなもんですからこれを例にですね、まあ、壊れてもいいようにこれをサンプリに使ってみたいと思いますじゃあペンチで尻尾の部分を切断してみますうまくいきますでしょうか そそもそもオランダ慣れてどういういごく簡単に話をしますと、まあ、これ下手くそのイラストなんですけど、えー、これが今紹介したこの涙型のガラス、まあ、ガラス温めてですねこうちゃんと水とか油に落として、まあ、こんな形に固まったガラスの玉だと思ってください ね, ねで、えー、っとうんと加熱しているのであのこうガラスが真っ赤になってですね 熱い状態で熱いっていう意味ですね熱で温まってる状態ですよねそれが急に冷やされるので、まあ、冷やされますよね急冷するとこう周りがこう急にあの冷やされるとそこの部分固まっちゃうんですねでそこでガチッとこうロックされた状態で あの、冷えるもんですけど、中がそれに追いついていかなくて、え、応力っていうんですけど、えー、力がですね、えっと、熱がこもってる状態で固まっちゃって、でも収縮が進んでいくので、周りからこう、応力っていうんですけどこう、力がこう、内側に向くんですね。ねそうすると、えっと、 内側もこう 固, あの固まろうとしますんでねそうするとせめぎ合いが起こるんですねそうすると内側があのうんとこう、えっと、ゆ歪みが残ったまま で, です ね, ねこう真空の泡ができちゃったりするんですねこうそれに耐えきれなくなっちゃってもちろん内側のガラスも外側にこう引っ張られるので この部分にこう真空の泡ができちゃったりなんかするんです、ね、まあよく観察すると泡が見えたりなんかするんですけどまあ結果としてこう急激に固まってうーんとひあのゆ歪みが残ったままで固まってしまうとでこっち側の方にこの尻尾の方ですね尻尾の方にこの歪みがみが残ったまま固まっていくと、ね、全くこう金銭の取れたあの玉ではなくてですね 歪みながら、歪みを持ちながら、しかもこう変わった形、ちょっとさっきったよりこう伸びるような形で固まるので、えー、こっち側の方にね、歪みが残った形で固まってしまう。そういうことですね。まあ、ここは強化ガラスになっているので、あの、よくね、ハンマーで叩いても割れないぐらいの、えー、強いガラスになるわけですね。えっ、ー、と、急激に固まって、 いわゆる強化ガラス非常に硬いガラスができるんですねあのハンマーで叩いいいても簡単にに割れななぐらいの硬さになります。ところがそういうえ強い硬、えー、いガラスなのにこっち側のですね、この歪みが残ってる部分のところをペンチかなんかでパチンと切るとその歪みがですね均衡が崩れて一気にバーンと割れてしまうと。あの 車のフロントガラスなんかに使われている強化ガラスと同じようにですねあの粉々になってしまうんですね、まあ、粉々になってしまうから安全っていう考え方もあるんですけどそういったちょっと不思議 な, なんか二面性を強い面と弱い脆い面二面性を持っている不思議なガラスとして知られているものですこちらのティッシュペーパーの上に置いてあるのが出来上がり品なんですけど手で触るとですねたまに。 パチンと跳ねたりするもんですからちょっと怖いんですけどもこの変更版の上にですねこの「オランダの涙」オタマジャクシ型なんですけどわかりますかね非常にこう歪みのある、えー、構造してましてこの変更版を重ねるとですねわかるとおり綺麗にこに変更するんですね。 非常に出来上がりの時の状況がですね非常にひずみを持ったまま急冷されて固まるものですからこのように変更ガラスになるというものです先に変更するっていうのを見てもらったんですけどもよく観察すると 周りが急冷されて外側にこう引っ張られるこの内側が少しこう熱を持っている状態で外に引っ張られて内側にこう気泡が残るというねそういったものなんですけどもそういうことによってできる構造なんですけどもねこれもオランダの涙の一つのこう特徴ではあります。